こんにちは、吉本浩二です。本日は、腱鞘炎についてお話ししていきたいなと思います。腱鞘炎でよく痛めるところは、やっぱりこの手首です。手首が、腱鞘炎の中でも一番多いですね。なぜこの手首の、手首に腱鞘炎が ここにしやすいかというと、それはいろいろ 理, 理由があると思います。その一つに、同じ作業、同じ動作を繰り返す、繰り返すことによって、この検証まあ検証ってい う, いうと、ちょっと分かりづらいと思うんで す, んですけど、この一つの、この検ですね。よく言われる検 を使いすぎるがために、この腱鞘炎っていうのを起こしやすくなると言われています。例えばこの調理師と、あれ調、調理するとき、調理するとき、国産とかシェフの方、または料理人の方は、この動作を、包丁とかよく使われると思うので、この動作をすることによって、ここの腱をよく使い、 使いいすすぎるために検証炎を起こしやすいですそして調理師さんの方はこうやって鍋をまあ<笑>、まあ、僕ヘタなんですけど鍋を振ったりする動作がありますこんな感じで鍋をフライパンを返す動作とかですねしますね<笑>そして 利用師の方はここや利用師とか美容師の方はこのハサミを使うことによってこの剣をよく使えますなのでこの腱鞘炎っていうのはみんながなりやすい、まあ、症状でもありますこの炎の炎 なったとき、特にこの手首が痛くなったときの対処法を本日はお伝えしたいと思います。一番簡単な方法をお伝えいたします。それはどのような方法かというと、まずこの人差し指、親指を使います。こんなうに、こんな感じに、まあ、手を、手の形を作ります。 そして、それをそのまま、この手首に、こうやってドッキングさせます。そして、あとはこうやって、揺らすだけです。また、こちらもそうですね。こうやって揺らすだけです。こうやって握って揺らす。これだけです。そして、そして、それ、もっと、 痛みがひどい方っていうのはこの親指の爪をこの手首の こ, この線のこの線のところに当てますそしてこうやって曲げたり伸ばしたりを繰り返しますこの親指の爪をこのこの線上に当てて曲げたり伸ばしたりを繰り返します こちらもこちらの方もですね、こちらの方も、こう曲げた時に、線が出てくるので、この線のところに、この親指の爪を当てます。そして曲げたり伸ばしたり、曲げたり伸ばしたりをしていきます。これをすることによって、痛みが少しずつ、和らえてくると思います。もしよかったら、やってみてくださいね。本日も、 これで終わりたいと思います。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。